遡ること4年前、ジャニー北川前社長去年87から NHK 紅白歌合戦の出場を告げられたキングプリンス、イカキンプリのメンバーは、顔を見合わせて開催を叫び、大舞台に立つ喜びを分かち合った。ジャニー氏に時期そしてデビューを勝ち取った6人にとって、その年を代表する歌手が選出される紅白は、特別な意味を持つ。 ステージを見たジャニー氏が、感動しちゃう、と絶賛し、ジャニーズを代表するグループになる、と予言した通り、キンプリは事務所を代表するアイドルグループに成長した。11月4日、メンバーの脱退退場が発表されたことで、今年の紅白出場は危ぶまれたが、5人揃っての出場が決定した。5年連続での出場が早い段階から話し合われたといいます。 NHK には2016年末に解散することが決まっていたスマップに最後の紅白に出てもらえなかった苦い過去があり、何としても出てほしい。キンプリも5人での活動を最後までやり遂げたいという気持ちが強かったと見られています。NHK 関係者。来年5月22日のデビュー記念日前日に脱退することを発表したのはリーダーの岸優太、27歳。 と、神宮寺雄太、25歳、そして平野志要、25歳、の3人だ。平野と神宮寺は同日にジャニーズ事務所を退所し、騎士は主演映画公開後の秋に同事務所を去る。残留する長瀬廉23歳、と高橋海斗、23歳、は2人で金プリの看板を守る覚悟を決めた。 メンバーが3対2に割れた唐突な脱退劇は彼らのファンのみならず音楽業界にも衝撃を与えている。10月まで行われていた全国ツアーでも5人は結束力の強さを見せ俺らはまだまだ上に行けると公言していました。テレビでは平野くんの主演ドラマ黒詐欺 TBSK と高橋くんが主演するボーイフレンド降臨。 テレビ朝日系が始まったばかり、金プリが歌うそれぞれの主題歌がリリースされる直前の脱退発表は異例なことで、関係者の間でも驚きを持って受け止められています。レコード会社関係者、ポスト嵐の最右翼として国民的グループへの道のりを順調に歩んでいた金プリに何があったのか。平やら3人が挙げた主な理由は、方向性の違いだった。 騎士が海外で活躍できるグループになるためには今のままでは到底無理だと感じるようになったと明かしたように退場組3人は当初から海外進出を強く意識していたというメジャーリーグで活躍する大谷翔平選手に憧れる平野くんはデビュー当初からアメリカで活動することを目標に掲げていました ジャニーさんが亡くなる前はよく社長が元気なうちに僕らが海外進出した景色を見せたいと話していたものです。彼にはこのままグループで活動を続けることへの焦りがあった。もう遅いと感じたことが決定的な理由だったといいます。芸能関係者。3人の決断にショックを受けたのが国内での仕事を重視していた長瀬だった。 11月10日、長瀬は自身のラジオ番組、キングプリンス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン文化放送で、もう少しやらせて欲しかった、と悔しさを滲ませた。三人が辞めたいと思っていたこともショックやったし気づかれんかった俺も何してたんやろうと思った。いやいや、嘘でしょと止めたけど、聞けば聞くほど三人の意志はすごく固くて。 三人から相談があってから発表までの期間が短かったことや、メンバーや事務所が引き止めていたことも赤裸々に打ち明けた。涙ながらに心境を明かしつつ五人で活動する残り半年を悔いのない、洋笑顔で過ごしたいとも話していました。印象的だったのが、昨年3月に金プリを脱退して事務所を辞めた岩橋玄樹君、二25歳、の名前を挙げたことです。 長瀬くんは岩橋くんを含む6人だった頃の金プリが大好きだったといい、彼のことも3人のことも守ることができなかったと声を震わせながら話していました。前で芸能関係者。退除する者と残る者、それぞれの行く末は、米印女性セブン2022年12月1日号。